金プリ、平野志陽が主演を務める連続ドラマ、黒詐欺 TBSK の最終回が12月23日に放送され、劇中のあるセリフに反応する金プリファンが相次いでいる。同名漫画、小学館が原作の同ドラマは、素人相手に詐欺を働く白詐欺によって家族を失った黒崎隆志郎、平野。 が、詐欺師を相手に詐欺を働く黒詐欺となって復讐を果たすという物語。米印以下、黒詐欺、最終回のネタバレを含みます。最終回では、ヒロイン吉川つらら、黒島決裁、が誘拐され、黒崎が助けに向かうが、二人は絶対絶命のピンチに陥る。一方、 黒崎が標的としているメガバンクの執行役員法上金と佐々木倉之助は政治家はもう幸子、秋山夏子の新党設立に向けて資金集めを急ぐも過去の黒崎の動きが影響して雲行きが怪しくなる。そんな中、黒崎と指定関係にあったものの決別宣言した桂木ラギ三浦智和、 から連絡が入り、新たな問題が発生。そして、ついに黒崎と北条の最終決戦を迎える。という展開だった。最終回の世帯平均視聴率 7.8% ビデオリサーチ調べ関東地区以下、同、で初回の 9.2% に続く事故2番目に高い数字となりました。 なお、全話平均視聴率は 7.4% で、同枠で2022年に放送された4作品の中では最高値を記録しました。また、見逃し配信サービス、t v r の総合ランキングでは、川口春奈主演、サイレント、富士テレビ系、最終回に次ぐ226日現在、と検討していて、人気の高さが伺えます。テレビ式者。 また、11月4日にキシユ神タ、ジングユタと共に来年5月にキング・アンドソ脱ったいし、ジャニーズ事務所も退場すると発表した平野だが、最終回でカツラギが黒崎に放ったセリフに、多くのキンプリファンが反応していた。最終決戦を終えて病室のベッドで横たわる黒崎に、大使カツラギがここからはお前の人生だ。 自由に生きろというシーンがあり、ネット上ではこの言葉今のく君に言われている気がして、く君には自由に幸せに生きてほしいと平野の状況と重ねるファンが相次ぎましたどう。黒詐欺はこの場面のみ、ならず金プリや平野の現状とリンクするようなシーンがたびたび話題になってきた。第9話ではもう二度と戻ってこないのではないかと心配する吉川に、 大使黒崎がいつもの仕事と変わらない。よ二度と会わないとか大げさに考えすぎです。よと、告げ吉川がそうだ、ね。待ってるよ。帰ってくるまで待ってるよ、と返すシーンがありました。これもまた、平野からファンへのメッセージのようだと、動揺するファンが続出したんです。どうジャニーズ退場後について、韓国の芸能事務所に所属するのでは